<笑>はいじゃあ内くるですねおはようございます、はい、今日もよろしくお願いしますしお願 い, います。はいじゃあ最初に説明ですねちょっと入りたいと思います、うん、はいえー、対応する朝活つくるですね毎週土曜日やってますはい宇宙内くる、うん の 略, は 略, 略語ですが、えー、宇宙を引き出す、宇宙を作るという意味の略語です。でどのようにやるのかといったら、対話によってです ね, ね、質問によって宇宙を引き出しながら、気づきや発見によって宇宙を作る。じゃあ、質問といったらどんな質問ですかって言ったら、認識にアプローチする質問をしましょうという話ですね。 はいじゃあ質問ってなると実は、えー、2つあります存在現象を引き出す質問と認識を引き出す質問ですねで存在現象は、まあ、何がどうした誰が何をしたというのが存在現象になります認識はそれをどう思ったのかどう考えたのかそれどう感じたんですかというのは認識になりますね、はいは えー、なかなか現実忙しい皆さん忙しいと思いますがそんな中で<笑><笑>はい、えー、そんな自分発見の贅沢な時間を楽しんでください負負けけなないいでよ、ねえー、こんなこともやってますですね はい、あと進め方としては、1分間語り手がテーマに沿って語ります。次の7分間、えー、語り手が語ったことに対して、認識、アプローチする質問をするという流れです。はいはい、じゃあ、早速ですね、えー、やっていきたいと思います。えー、と今週1週間、振り返ってとっていうのが前半ですね。 で時間があれば、えー、これ自分にとってこれは何ですかっていうのをやっていきたいと思います。はい。じゃあ、まずは、お洋さんからいきますかね。はい。じゃあ、ストップって言ってください。用意スタート。ストップ。はい。感謝。感謝。感謝です。おお綺麗に映りますね。 <笑>はい、感謝<笑><笑>はいじゃあ1週間振り返って感謝というキーワードで語ってみましょうよーいスタートあー1週間振り返って感謝足りなかったなあと思いますね今日の朝ちょうどなんか感謝って 気持ちになったんですよ、ね、この1時間、うん、30分前ぐらいにちょうどで人の話を聞いた時に感動してたんですけどでもその1週間ってなるとだいぶなんか人のことをあまり人のことを考えてなかったなと思っ て, って感謝って人ありきのことだから 結構やっぱ自分のことばかり自分のことばかりというかうんを中心にした考えが多かったなーってなんかやっぱ人に焦点を当てないと感謝っていうのは難しいなーっていうのを今こうテーマに出されて思いましたね、はい、っもっといろんな人をはい考えたいと思いましたはい質問タイムいきましょうかはい、はい、じゃあ用意スタート はいえー、っとじゃあ質問します。あのお寮がその人に焦点当てれてなかったって言ってましたけど、なんかそういうそうそなった背景とかってあったんですか自分に焦点当ててたとか。あれ積極的に休みを取ろうと思って、結構。あのちょっと あ、全身中毒だったんだなーって気づかされたことがあって、なんかいろんな人、人、一生懸命人の変化を作ろうと思ってたんだけど、うまくいかなかったときに、なんかその人がどういう状態かっていうのをすごい考えてたんだけど、ふとしたときに、あ、違う、これはそもそも私の状態が全く同じことをしてたんだと思って、なんか、 一生懸命前に進めさせる人をね変化させたいと思ってその人が前に進めばいいなと思ってたんだけど私自身がすごいもう前に進もう進もうとしすぎてて全身中毒すぎて疲れてるわっていことに違っていてあこれは私が休んだら相手もちょったん私も休みなさいっていうメッセージかもしれないってふと思って。で 積極的に休みを取って、なんかずっとゲームしたりとかして、うん、いたんですよ。そこですね、そこをはきっかけっているか。う今の質問のうん、そうなんですね。うん、その全身中毒って、前に進もうと変化させようとすると、 どんな苦しさというか、どんな気もどんな風になるんですかお嬢さんは。そういう、お嬢さん自身は。うん、なんか苦しさを感じてなかったんですよね。だから、逆に今、全身中毒になってたなと思って。でも、でも、なんかこう、本当にワクワクして、 前に進んでたかというと、そうでもなかったなって振り返れば思って、だから全身中毒じゃなくて、本当に、こう、スムーズに前に進んでるんであったら、こう、もっとワクワクだったりとか、楽にするって多分、一旦。 行くんだろうなーっていうのと比べたらあ全然こう 苦, 苦しみの中で無理やり前に進もうとしてたっていう対照性でわかるんだけどな自分がや中でにはまってやってる時は全然その苦し み, 苦しみには全く気づいてなかったです。う 無自覚だったってことなんですね。苦しい。うんうんうん。うんそうなんだ。お両さんにとって感謝するってどういうことですか。うーん。どういうことなんだろう。感謝する。 うん、自分勝手じゃないことなのかななんか一人だけが、うん、あ難しいその質問じゃあ感謝感謝 感謝することが自分にとってどんな影響を与えますかああ。どんな影響いや、今の質問を聞いて、なんか自分と繋がってない単語だなっていう気づきはして、なんか感謝すると自分が、に何かいいことがある、 とは思えないみたいなへへなんか相 手, は相手にただ与 え, 与えるだけの気持ちみたいなイメージがあってあ私感謝って何か無理やりやらなきゃいけないと思ってるかもしれな い, <笑>すごい。何かつながってないってすごい今気づきました。 あんまりいいイメージがない。やらなきゃいけないものみたいな。ネバ 的, 的な。逆に感謝された、されるときはどうですか感謝されるときは、嘘だろうみたいな気持ちがあった。いや、そっ感謝される存在じゃないみたいな。へぇー。本音を言ってああ、でもこれ今気づきましたね。 なんかいいイメージがないみたいに感謝するとかされる人に。手前でやって、みんな、世の中はやってて、感謝することが、なんだろう心から喜んで感謝してる人はいるんだろうけど、私の中ではそういう概念がないかもしれない。 そういう概念を持ちたいって思えていますまだ思えてない感じ。ちょっと遠いになって感す。思えてない。あ覚えてないんだよ、ね。なんかな、気持ち悪いって思っちゃった。<笑><笑>へえ。面白いな。腐ってるね、なんか。<笑><笑>はい、ちょっとお時間になりましたね。 はい。ちょっと中途半端な感じだけど。はい。じゃあ、これを通して、え一、ー、週間、どんな一歩を踏み出していきたいですかはい。なんか今、自分、自分、結構腐ってるなーって思って。<笑>えー、なんか、私、もっと純粋な人だと自分で思ってたけど、勝手に。<笑>意外とそっじゃない部分を発見、今。 今日来たのでなんか、ああ、でもこれもきっとどっかで歪んで作られた観点だと思うから、なんか、感謝が自分とつながったらいいなっていう気持ちで少してみたいと思いました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次、恵子さんいきましょうか、はい。はい、じゃあストップって言ってください。スタート。はい はい、危険危 険, 危険、リス ク, リスクです危ない危険はい険じゃあ1週間を危険と絡めながら振り返ってみましょうよいスタート危険1週間を絡めと危険うん危険って危険って危険です うん危険ってなんか私にはなんか遠いものの感じがありますねこの1週間考えても危険ってまあなんかあの自分を知らないっていうのは危険だなとかいう感じは今ちょっと出てきましたけどまあ逆にこの1週間があの自分のことをいろいろ考える1週間だったような気がするのでまあそのことが あの、自分にとってはああい い, いい時間を持てたなとか自分でもこの年になってああそんな私がいるのねとか思えたりしたのでこれをその考えなかったりこう思わなかったりするとやっぱ自分にとってはやっぱ危険かなとかいうような感じがちょっとあります、うんうんはい、ちょっとこじつけ的な感じかもしれないけどはい、はい、じゃあ質問タイムスタートへえー けいこさんにとって自分を考えるっていうことがどうしてそんなに危険じゃないっていうかリスクじゃないなんて感じられたんですか自分のことを考えることがどうしてその危険じゃないようになるって思われたんですか、うん、あそうでですねあの今までは自分のことを 考えてきてた自分だったような気はするけれどまあでもずっと人にやっぱり合わせてたというか、うん、周りをすごくなんかこうやっぱ気にしてたというか、まあ、いわゆる軸が周りにあったのでうん何、うん、かそれってやっぱりその自分らしくき生きるまあ一度しかないこ の, この世的には人生なので、うん、<笑>それをこう周りの軸に合わせてたら。うん やっぱ自分らしくは生きれない、うん、ということなので、うん、これは何のために私は生まれてきたのっていうなとこ で,、うん、で、それで周りに合わせたことで、若い頃はやっぱり自殺を考えたりとかいうようなことは、なんかやっぱりあったりしたわけだから。えーうん、なののでやっぱり人としてその 自分らしく生きるとかいうことを考えるとやっぱ自分は何者なのでどこからやってきてどこ行こうとしているのかみたいなものをやっぱり知らないっていうのは、うん、やっぱまあき危険というか恐ろしいというか、うん、そんな感じはあります。うん、なるほど、ね、はい。そ あのちょっとさ冒頭に話があったあの自分を見つめ直す機会があって、うん、気軽に話せるお友達がいないことに気づいたって話されてましたけど、うんはいはいうん、それはどん な, なんかリスクとかってつなげて話なんかあったりしますか、うん、えっと。 ちょっとなんか何度か言われたことはあの娘から言われたことはあるんですけどお友達お母さんいないねっていうのはでお友達っているのって逆にその時は聞いたんですねもう10年も前の話なんですけどお友達っているかな、まあ、家族がいてでまあ、ちょっと い, いろいろ事柄に合わせてその話をする人たちはいるのでまあ、それで十分じゃないかなっていうのがあったので。 なんかお友達っているのみたいなのは私はなんか逆に返したような気がするんですけど娘の言ってたお友達っていうのはまあすでにこうななんかなやっぱり本当にこうつながる人と人とこうつながれるそのお友達っていうニュアンスだったのかなって今なったら思うんですけども、うんうんまあ、そういう人だったらやっぱりいるなって今思うしですね。 ででもまあそういうことじゃなくても今なんかこういろいろ自分を見つめていっているうちにただただなんか喋ろうとかただ一緒にご飯食べ行こうとかただ何の目的もなくそのただ何かをやるっていう、うん、やれる相手がいるっていうのは。 これはとても大事なことなんだなぁってなんかこう最近思えるんですよねで、その私は何かが何かが目的がないと人と喋ったりとかご飯食べたりとかいうのは今までなんかその何かが目的があってそういうことをやってたような気がするんですねただ喋ったりただ食べに行くっていうのはよっぽどなんか暇か<笑> うん、なん か,、ね、なんかちょっとそういうとこがあったみたいな気がするんですね。まあその前は贅沢だとか無駄とかなんかそんなのがあったのかなっていうふうに思うんですけど今は大いにそれをやろうとかいう自分がいるんです。うん。うん、あそうなんですね。そっかそっか。 会っててたことから、今度はうなくもそれがよえっ、ー、と恵子さんにとってどんな価値がどんなんだろう価値というかあるんですか、うん、そ, ういうそういうことができる人がいるっていうのはそうそうそうそうそうそうそ う, そ う, そうなんかね結局そういう人っていうのは気を使わないし ばならないみたいいななものものしただ、ただなんかこう喋れる相手がいるっていうのは相当いい関係はないとそれって何か<笑><笑><笑><笑><笑>、うん。そうそ安心の場そのものなのでうーんうーん、そういう人がいるっていうのはすごい幸せなことだよなっていうのを思うんですね。えー うんだかからそれは大事かな今まで何だったんだろうね。<笑><笑>今の恵子さんから見てその目的がないとこう出会う意味はないんじゃないかって、うん、あの時の自分ってどんな自分だったんですか あそこに何か常に答えをこう常に出してたっていうか答えを出すための何かみたいな、えー、だったから問題を作ってその問題を解決するということにこうあのいつも気持ちがいってた私だったかなっていう気がします。まツ、あ、から丸にしていくっていうのをですねずっと追っかけてやってたのかなっていう気がします。 その時の自分と今の自分、一番の違いって何ですかまず、問題を問題と、問題、まず問題にしないから、罰というものがないので、なので、本当になんかこう、うん、ないところから話せる相手っていうのかな。相手に そ, のそういうものがあったにしても私自身にそれがないところから話せる自分が今いるかなっていう気がします。それだけ少し自由になったんですかね。うん、変化が、うん、自分に起こったのかなっていうふうに思いますね。まあ許可が出るただ。 ただその食べたりや話したりとかいうのに自分が許可ができてる自分がいるっていうのが自分でも嬉しいなって思います、うん。はい。じゃあお時間になりましたので、はいはい、じゃあ次の1週間、どんな一歩を踏み出していきたいですかそうですね。なんかあの、まあ、その単語としてはその女子会とか私はその大いに気に入って、そのことをやるためにですね。そそれでもううういい女子会とかいう名前を 私が使わなきゃいけな い, と, いうところにまだ私のとらわれがありそうですが、でもまあそれを道具にして、もっともっとこういろんな方とつながっていきたいなというふうに思っています。うん、はい、はいあ。ありがとうございます。ペ ー, パーネルしっかり楽しそう。俺も入りたい。<笑><笑><笑>どこやん、ね、<笑><笑><笑><笑>じゃ はい、はい、じゃあ、ようこさん行きましょう。はい、じゃあ、ストップって言ってください。スタート。トはい、お愛。ラブ。はい、ラブです。いはい、じゃあ、えー、一週間を愛と絡めて語ってみましょう。よいスタート。なんか ああいいかうん難しい<笑>なんかあんまり私なんかね思う最近よく思うのは あ, あまり自分でこう人に関心がないとか人に興味がないとかなんか本当はそういう自分なんだろうなんだなっていうのが。 わかるんですね。<笑>うん、な, なのであのもっとこういろんな人に出会い出会っていきたい、うん、するとそこであのお互いに楽 し, い楽しめるしいろんな相手も知りたいって思うこともできる。 思いがねなんか今までの自分よりもっと強くなる、うん、そういうのが本当にできればできないだなって感じたりするんじゃないかなって思いますね多分今までそういうところが足りなかった自分に最近気づいてます。うん、はい、じゃあここから質問タイムですよし、スタート その気づきは何かきっかけがあったんですか。ああ、なんな、どうですか。きっかけか。なんかね、あのー。職場に行っても、あの、まだそん、あの、なれ、まだ半年も経ってないので、あまり慣れてない人たちの中にいるし。あと、やっぱりさっきのお友達関係とかも。 あの お, お友達の話とか恵子さんのあったんだけど、うん、今までの中学校高校とのグループ付き合いの人たちとも年に1回 の, あの年賀はがきぐらいでもうほとんど 縁, 縁がなくなってきちゃってるしこういう LINE とかの挨拶に変わったりして本当にこうなん つながって何でも喋れる人ってだんだんととともになくなってきてる、うんうん、あれ誰かいたっけってやっぱりそう子どもたちもそれぞれにあのやりたいことができて自分たちの時間を作ってるのでなんか寂しいというか<笑>うんことがいますねうん。う 寂しいみたいな、うん、孤独を感じそうな時間があります。人とともに、人とにっていうか、うんうんうん。今までなかったお気持ちがこうちょっと出てきてる感じがしますね。で、こういう場であの N テクとかで勉強してると、人と人との出会いがものすごく大事なんだっていうのを感じてきてるので。 ああ。なんかそういう人って、本当いないな。大事だなって思うと、余計に孤独を感じちゃうみたいな。<笑>うん、そういうの。考える時間がありますね。うん。じゃ、いっぱい購入しましょう。そうです。<笑><笑>みんな一緒に。そうですよね。 なかなか、なんかこう率先していく勇気もないし<笑>あの、ここから行こうっていう勇気がない、出ないという<笑>、うん、そういう自分だったので、うん、少しずつ変われればなって思ってはいますね。んうん、そうななんかある どうぞ、はい、いいですかはいどうぞはいじゃあその陽子さんみたいな人って実は結構いると思うんですよ、うん、若い人でも結構多いんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そういう人たちに向けて逆にそのいや人と出会うのがすごく大事だよって思ってる今それを気づいた陽子さんが、うん、何か場を提供するとしたら どんな場を提供したいいと思いますか、うん、場を提供するうんまだ自分ではできないんですけど私がねなんか今まで自分でやってきたことって本当とにあの働くことを自分の仕事に関してのことしかなんかこう。 興味がないいっていうか、そこにしか勉強するということがなかったのでやっぱりもっと広いあの若い時はその中でチームを組んで動けるからいいんですけどそこをちょっと一旦離れちゃうとやっぱり全然違う世界を何か見てみたいな っていう思いになるまた年とともにちょっと増えてくると思うんでその時になんかあのんか年齢と関係なく今こういうふうにいろんな年齢の方がと話ができてるなんかこういう場がいいなって思います。問題同世代だだけにこだわらず 警<笑>察で今どんな思いで何をやってるとか何をしたいとかそういう話をなんか何、ね、かどっか建前とか困ったりとかするのが結構多いので、うん、あるの、うん、なんか本音って出せないんですよね自分って。うまく言うしいのって何か言うのに勇気がいるんですよね。 うん、そういうのを話せるような場がみんなで作れればいいなと思うんですけどうんいいでしょうか うこさんの中でこう自分にはできないですけどまだできないですけどって話がたまによく出るんですけど、うん、できないと判断するのは 何, です何を基準に判断されてるんですか<笑><笑>もうなんかねまだね自信がないんです全然でき、うんうん、ると思えないっていうのがなんか先に立っちゃうんですよね。うん うん、どうしてもそういう自分だったから今までもうんだからやりたいっていう思いがどもっともっと上に勝つためにはちょっと自信をつけないとやっぱり勉強して体験しながら自信をつけていくと、うん、できると思えればいけると思います<笑>うんはい いいでしょうか<笑>。はい。じゃあ次の一週間、えー、どんな一歩を踏み出していきたいですか。そうか。愛がテーマだったので、うん。あちょっと私こだわってみたいなと思いました。自分はあんまり愛がないんだよなって本当は思ってたんで<笑>。<笑> こ う, いうことも言えちゃったからぶ、うん、<笑>ちゃけられたのでちょっとそのこ<笑>わりを発見していきたいなと思いますはい<笑>、うんはいはい、じゃあピロちゃんいきましょうは い, はーいじゃあ用意スタートストップはい 調 節, 調節か初めてでそんなことなんか、うん、はい調節はいじゃあ調節と絡めて1週間振り返ってみましょうよいスタートはいあのすごい最近難しいなって思ってるのは意思決定ですね意思決定が難しいなと思ってますそのすべて意思決定成り立ってると思うんですけどその 現実を舞台、なんか、判断ができないことも結構あるその判断が正しい、正しくないとか、それって、今ここ選択しかないから、ないと思うんですよね。でもある観点から見ませんまずいだろう。ね、過去からみ、違う、その過ぎ去ったことから過去を解析すると、それって常に否定ができるもの、観点もあるから、ね、 もっとやれたんじゃないかとか、例えばですけどね、もっといい方法があったんじゃないかなって思って、常にそういう判断って難しいなって思うんですよね。調整っていうか。で、理想的な現実だったり、作りたい現実があったときに、どうしても判断しないといけない。でも気持ちは、なんかそこら辺がすごく、あ、生きるって難しいなって思います。<笑> はいじゃあここから質問タイムスタート当てましょうか<笑><笑><笑>これカードなんだっけ調節調節 小<笑>説 <上手 2> おりょうさんどうぞ切るって難しいなっていう思ってるみたいでしたけどうんでも楽しんでますよね広がり<笑>楽しんでないよ大変なんだの<笑>お大変なんだ 大変だよ。質があるみたい。もうどうでもいいね、過ぎ去ったものどうでもいい、岩っぽしかないと思いっきり腹をくくれたらいいんでしょうけどああの、あの行動は、あの時の選択は、あの人から見たら正しかったのかなとか、よく思いま構、まあ、悩, 悩みやすいポイントとか、なんかあるんですか やっぱ正しい正しくないを気にしちゃいますよね。そ う, そ, の そ, うそうそうそう。うん、反省ばっかりです。反省ばかりなんだ。チャレンジする、ね、チャレンジというか、相手のか、ね、なんか突破新しいこととか何かやると必ず、摩擦が起きるんだなと思ってます。うーん なんか、N テックやってると、ほんと観点のことに対して繊細になりすぎちゃって、すごい逆になんか、人よりも見えるもの見えるじゃないですか。<笑>逆に、逆に無神経だったらどれ、どれほどいいことかと思いながら。へ<笑>ぇ<笑>、えー。って思いながらそう。そうそう。調整って、調整って難しいですよね。あれ、あ何を調整するかですよね、ほんとね。 あその目を調整し続けてたら本当に切りないなと思いました今自分が何したいかの調整をしたらもうそれで一個で終わりですよねう<笑>そうそうそ う, そう、うんうん、小説調整ばっかりに目を向けると今みたいになんかドツボにやっぱう確かにはまっていくなってなんか聞いてて思ったんですけど、うん、じゃあその まあ、どつぼにはまったとしてもそこからしっかり抜け出すことができるようになるために小説に何か前提を加えるとしたらどんな前提を加えたら ?1 ですね1うん人と第1ですねそこに付け加えるとするならば、うん、その今までの見てる世界に対して 新しい外ない世界をくっつけることによって新しい可能性が生まれてくるわけだからまあ抽象的表現ですけどない世界を取り入れる無限大の可能性の世界を取り入れることによって不完全な世界の新しい世界を開けるから前に進めると思うんですよね。 中でぐるぐるしてたそこの因果の中でのジャッジしかないからそれって結局無駄な世界というかビジョンもなければ可能性もなければ×から丸の変化しかなくってうんうんうんうん別にそれって大事だけど実は未来に向かうにはただのマイナーチェンジでしかなくって実はバージョンアップの方が大事でバージョンアップするためにどうマイナーチェンジとかしていくのかの観点でやればそんなにマイナーチェンジってそんなにどうでもよく なんか大事だけどね大事だけどそれが部分が全体にならなくって部分が部分で終わるって感じなので気持ち的には楽なんじゃないかなと思います、うん、でも部分の反省はあるんですけどねマイナーチェンジの反省は大事なんですけど外でしょうねうん確かにそう多分マイナーチェンジが全部って思うんだと思いますその調整する時のマイナーチェンジが で心が忙しくて、うん、あわあ わ, わ, わするんだけど、実は大事なのはバージョンアップに向けるマイナーチェンジ。外ですね、外。そうですね。大変。<笑><笑><笑>いるって大変。<笑> マイナーチェンジって、それこそやっぱり部分から部分って感じしますもんね。なんか不具合をどうやったら改善させられるかって。バグを修正していくみたいな。はい、でも外からってなったら、もうオールチェンジっていうか、ね。はい、もうそもそもが変わるっていうか、土台が変わる、前提が変わるっていう感じがするかな。はい。やっぱ両方必要ですね。 うんね、そうあとこれ一人で抱えちゃうと大変なんですよねおできるだけ共有できる仲間を増やさないと多分ね潰れるうーん<笑>まあ N テクあるから、まあ、その芸術もないよって言えるんだけどまあそうは言ってもな<笑><笑>みんなで共ョしていく感じですねそうがもう心的不安感は少なくてですね うん、負荷が4分の1、2人だったら2分の1になるし、3人だったらいないし。うん。心、う、理、ん、的不安や、絶対少ないと思う。けど多すぎると大変だけどね、またね。うん、観点のもの。まあそこは、N テク使うしかないですけど。はい。<笑>と思います。けど大変です。 コロナ禍ってすごい大変よね、利益出さなきゃいけない、どんだけのプレッシャーなんだろうって、僕は今、このコロナ禍で、コロナ禍の中で利益を新しく生出すということが、どれだけ大変なのかということを身をもって感じておる。へ、え、ぇー。<笑><笑>はい、じゃあお時間になりました。 じゃあ、次1週間、どんな一歩を踏み出していきたいですか。うーん、1週間ね、本当に、あいあい、なんか僕のイメージが外すぎて、今のコロナ禍の、コストコロナの時代が過ぎては、本当苦しいんですけど、でも、今話したけど、できるだけ多くの人とビジョンとか、そういう方向性を共有して、意思決定をやっていくのが大事だなって改めて思いました。ありがとうございます。はい はいあ情熱パッションはいじゃあ情熱に紐付けて1週間はいじゃあそうですねたまたま昨日の夜、えー、あるイベント プロジェクトを継続するのが難しくて、えー、やめようかどうしようかっていう会に、会議の場に参加してたんですね。まあ僕はそこの主催のメンバーでも何でもなくゲスト出演してたような感じの関係だったんですけど、まあそれを聞いた時に思ったのが、いや、継続させるって、本当なんか義務感とか、そんなんじゃやっていけないなっていうのを すごく感じましたね、えー。はい。はい。じゃあ、質問タイム、用意したと。どうして義務感とかで継続できないって感じなんですかあやっぱなんか、その会議の中で話を聞いてて思ったのが、おお一人で、さっきのピロの話もそうだけど、一人でどんどん抱え込んでいっちゃうっていう。 重たくなっていっちゃうっていう、うそういう方向にあ行くんだなと思って。うん、でそれが、まあ、さっきの情熱と関わってくるんですけど、例えばこのうちくるとかって、なんで続けてるか、やれてるかって言ったら、いや、自分はやりたいからなんですよね。うん、で、さらにもっとその先の未来があって、そこに向かいたくて、 やっているっていう感じがあるから、まあ、単語で表現すれば、やっていることが面白いし、なんか、うん、そう、重くはないんですよね。うん、重たくはならないんですよね。うんまあ、その違いは、大きいんだなと思って、なんかそれに、昨日の会議に行って、まあ、気づいたことですよね。なるほど。 うんうん、うち来るを計測していって情熱がある感じですかそうそ う, あのそう、情熱、まあ、問題意識なんでしょうけどね、そ, うその場合は、普通の課題を解決したいっていうのがあって、それを、ね、自分のアイデンティティにも定めてるぐらい。まあ 涙がこもっているキーワーワドな の, でなのでそれをなんか解決できる何かを提供してさらにもっと違うバージョンとか高いバージョンとかっていうふうにアイデアはねやっぱいっぱい出てくるのでなんかそういう情熱になっていくんでしょうね。ううんん うんうんそうね、そう昨日の会議のところでも言ってたけど、やりたいって言ってる人がどんどん重たくなっていくと、ああ、潰れていくんだなと思って、うんうん、やりたいって言ってる人が、もう楽しくいや、継続できないものはもういいじゃん、次に行こうよっていう、軽く軽く、たったかたったかやっていけたら、うん 人たちもすごく楽なんだなっていうね。昨日の会議は重かったんですよ。<笑>ええー。イーダシイーダシ病が重たくなってるので、周りにいる人間もどんどん重たくなっててっていう。うそう。ええー。こうなるんだっていうのはちょっと思いましたね。 じゃあ逆に継続できるものっていうのは、ある意味情熱が あ, りあるものっていうことなんですかね、その論理でいうと。うーん、そうでしょうね。もっと別の言葉で表現すれば、覚悟とか。自分がそのプロジェクトを止めてしまったら、人類の進化が止まってしまうじゃないけど、うんなんか、それぐらいのものを持ってないと、持ってると、か 情熱は勝手に生まれてくるのかもしれないです、ね、うんなるほどやゆうさんが思うそのじゃあある意味誰もが最初から失敗したくってやりたいって思ってやってるわけじゃないじゃないですかでだけど、うん、結果的にはそのできなかったの画面が見えたり でも、一方では、やゆうみたいに、うちくるをやり、やるのが出てくじゃないよ、の。たぶん、なんか、何が違う、この違いを生むんだと思いますのえ最初の。えー、ああ。俺も最初からこんな状態になってたわけじゃなくて、やっぱこの状態になれたのは、トライアンドエラーの蓄積っていうか。うーん。そう。 もうなんかその数、そこに対する時間数とか、うん、な感じがしますねへぇー、うんうん、うんうんうんうんさっき覚悟って言ったんですけど、うんうん、私たちのは、覚悟と義務感の方が低いんですよどううおうおう、うん、やっちかっというイメージもうちょっと使っておくと 覚悟とあ、そうね。覚悟のイメージ。なんか、覚悟のイメージは全部自分が原因って感じですね。うぇ、ん、そう。だから、例えば自分がやって賛否が起きたとしても、その賛否が起きた世界を自分が作り出したんだっていう。 中その原因としての自分全部自分が作り出してるから そ, う そ, うその情熱で情熱がそこに投入されるそうそうそうそう、ね、そうそうそうそう義務、うんうん、にがそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそう そう別々の世界だから今のお話聞いてて昨日の会議で思い出したのがその言い出しっぺっていうか主催のメンバーが言ってたのが最初は自分たちがやるけどでその役割をどんどん減っていって自分たちがやらなくてもできるようにしたいって言ってたのね。 うん、あそれじゃ続かないんだなと思ってうんその周りがついてこようがついてやんかろうが関係なく俺はこれをやっていきたいからどんどんやっていきたいっていう多分 そ, れに対しそこに対する時間数とかある程度いかないとじゃあ役割を振ろうとかっていう話に。 なんかいけないんだなっていうのは、なんか思いましたね。自分がやりたくもない人がやるかっつったら、うん、それは無理な話で。<笑>自分はどんどんどんどんやりたいけど、だけど手に余っちゃうから、じゃあその役割をみんなに振ってっていうんだったら、なんかすごくよくわかるけど、だけど、いやもう自分の、うん 手がいっぱいだから、いやでもこのアイディアは生かしたいから、だから誰か役割やってよっていうのだったら、いや多分無理なんだなっていうのを、なんかね、すごく思いましたね、うん。それがなんか義務感的な感じになるかなって思いました。はい、じゃあ時間になりましたね。はい、じゃあ情熱と絡めて次の1週間。 そうですね、えーまあ、その情熱をもっといろんな人たちに届けるような表現の仕方とか、うん、なんかそうですね、そういうところにどんどんどんどんこう形として変換していけるような一歩次の1週間も踏み出していきたいと思います。 はい、ありがとうございました。